は、えー、本日はペイレー a 2をやっていきたいというふうに思います、えー、プレイステーション3の方ではですね、えー、5周目のレベル100まで到達して、えー、マスクとか、えー、アタッチメントもほとんどカウンストしていたんですが、えー、プレイステーション4でで4で、ね、リメイクされて えー、今1周目のレベル100まで、えー、やっています、えー、ほとんどデスティニーですとかそっちの方にちょっと時間をね割いてしまっていたので、えー、なかなかペイ y イ a の動画をアップすることができてなかったんですが、えー、こちらの方もこれからちょこちょことね、えー、アップしていければなというふうに思っていますえー、っと レベル100到達するまでに、えー、いくつかのねミッションしかほとんどプレイをしていないでレベル100まで上げたので、えー、実はまだやっていないマップがたくさんあります今日はね、えー、初回ということで、まあ、その辺をね、えー、初見プレイみたいな形でやっていければなというふうふに思いますえー、っと いろいろ考えたんですがこのザ・ダイヤモンド、ね、こちらはやったことないのでこちらをやってみたいというふうに思います難易度はどうしようかなちょっとですね久しぶりなので操作方法をほとんど覚えてません<笑>、えー、少し練習してからとも思ったんですが、えー、いきなりぶっつけ本番でやってますんで、えー、ご容赦ください どうしようかなちょっとオーバーキルだとやりすぎなんで、えー、ベリーハードぐらいにしておきますねはいじゃあ、えー、とマッチングするまでね、えー、カットしたいと思いますはい、えー、とちょっと人が集まる前に、えー、武器をね装備をちょっと紹介しようかなと思います、えー、プライマリーが、えー、M4 を使って カスタマイズも、ね、ほぼほぼしてありますので、まあ、ほぼ今、えー、一番いい状態なんじゃないかなとは思いますセカンダリーが、えー、ショットガンですねレミントンですで、メイレイ、ぶん、えー、殴りですねこちらは、えー、普通に銃で殴る、まあ、一番あのチャージタイムが、ね、短いこちらを今、使用しています それからアーマーは、えー、こちらコンバインドタクティカルベストを着ていますそれからエクイプメントが、えー、っとアモバッグですねこちら今フルにしたかなフルにしたかしてないかちょっと忘れちゃいましたけど、えー、2つ一応持てるようになっていますでマスクは標準のマスクダラスのマスクですね私これ えー、ダラスのマスクのデザインが一番好きなんでこれを使っていますでスキルは、えー、マスターマインドのインスパイアまで取っているのとエンフォーサーもアイアンマンを取れてないのでこれちょっとどうしようか今悩んでるところですがここまで一応取れてますねフューリーローデットテクニシャンはま必要最低限それからゴーストも必要最低限で これなんていうものですよねフューギティブっていうものかなこれに関しては全く今手をつけていない状況ですねはい。というわけで、えー、人は来ないのでやっていきます ダイヤモンドデンティストのミッションですね、プランニング、これまだ使ったことがないんですが、まあ、マップ上に、えー、いろいろと設置したりとかできるみたいですね、こういうプランニングっていうのが新たにプレステーション3の時とはちょっと違う点ですかね。 ロードアウトは先ほど見ていただいた通りで1人しかいないんで1人ですねでサウンドトラックはまあランダムにしてるんですけどせっかくですから私一番好きな曲これにしましょうかねじゃあ始めていきます 技術館ミュージアムですね。あああああああちょっと待ってください、これ、えー、っと、久しぶりすぎてちょっと忘れちゃいましたけど、えー、スポットは、スポットど、どうするんでしたっけこれがエイムですよね。これなんだあ、これ、あもう、あもうですね。R1 が多分、しまった、ステルスミッションだとは思わなかったですね。よいしょ。 あ、R1 ですね<笑>ちょっと待って、ね、正面突破もちょっとあれなんで一応見てみますかお なんか燃やす、あの、バーナーみたいなやつですか。あれを、あれがないとここ開けられないよってことですね。一応、ステルス前提のマップっぽいですね、これね。あれここにいた警備員、どこ行きましたこっちか。 あれいなくなったちょっとなんか正面突破も嫌ですけどねああいたいた忘れてましたけどカメラとかも見とかないとダメですよねキビいますね美術館ですから当然カメラはあるでしょうし 普通にここまで来ちゃいましたけどちょっとピッキングで開けてみましょうリワイアー・ザー・サーキットボックス ちょっとも う, これもう見つかること前提でいきますね出ないとさ、uh, てアラームなんとかファインド セキュリティールームセキュリティールームこれかなこういうところを何箇所かまた開けなきゃいけないパターンですかねはい外れん外れだけどなんか あ, あ関係ないのかクローバーきましたねまずいまずい えー、っとまずいですねちょっと待ってくださいよえー、っと人質を取っておきたかったですねあーここも違うあ今人質いた そんなパッケージ取ってる場合じゃないですけどねあれ一周してきちゃった1階にあるのかな1人1人取れましたね1回ちょっと見てみましょうか もあったあったあったあっ た, あったえ開かない結局2階に上がってきちゃいましたけど来ました特殊部隊来ましたね本気で ちょっとまずいですねこれちょっと待ってですよこれ関係ないですもんねグラス変った 違いましたしあここがわあこれも違いますもんね大丈夫かこれよいしょ動画として成立しますかこれあれこれはああれここは開けけませんでしたっけ 違うどういうとこにあるんだろうか1階のこっちも行きましたよねあこんなところにあ地下がある 待ってください、これどんだけ広いんだよこのマップはパッケージ見っけセキュリティールームなんてこんなところにはないですよねどう考えても嘘嘘嘘嘘嘘、ソウソいやばいやばいテイザー割れる もう死んでない と, とりあえず1回目の近くあったったったったったセキュリティールームよしこれっぽいですね違うか違うって ですね、これかちょっと待ってああこれこんなところにあるかーセキュリティーいやーどう見ても証拠を もうないあったあったあったあった違うあらこれ違いますもんねセキュリティールームでしょ 普通はこういうとこにあるんじゃないです。こういうとこのはめっちゃいる。これい た, いたいたいたいたいたいたいたいた。 これ中庭ですもんねこれは関係ないしいやー参りましたえーっと ないセキュリティルームが見当たらないそんなことってありますいやー参ったこんな展示室の中にあるわけないですもんね ドアノブはないんですよそもそもドれもないしこれ第1回セキュリティールームはどこだっていうタイトルで終わっちゃいそうですあんたに当たらない<笑> オブジェクティブリマインダー美術品とかあの美術館とかね私も好きでよく行くんでねちょっとあんまり美術品をぶっ壊したくないんですよねこういうの。